うわうう！お前男だろ意見やっちまえ嫌ですよ、怖いしあ、逃げるお前だらしないぞ育児なし、男気なし、根性なし会長はクモが苦手なんですか、うん、あそこに死にかけてピクチックしても死亡<笑>なんて冗談ですあの人、久中水薬の、うん…とやす、とやす潜れ潜れ 多分ゾンビやけん息しねえでいける。<笑> ここは私に任せてください意識を集中させ気配をつかむうえ あ, あ, あ山梨先輩すごいこんな汚染初めてあでも湯船が一つしかいいじゃない一緒に入れば昔はよく二人でで風呂に入ったうょそうだな そんなわけないだろう。それこそ小学校に入る前の話ごちゃごちゃうるさいもう先に入っちゃうからね<ス>おいマギルやめろってなに<ス><ス><ス><ス>エッチなこと想像してるのよこんなことだろうと思って用意してきたの<ス>、はあ、<ス><ス>今までそのおみなしに踏まえて蹴られなかった<ス> は駅中なのユリさん 不快害虫とも言われているけど、人に危害を加えることはないから駆除する必要はないのよ。ユリさん、あく？管理人さん、あちょっとお願いがあるんですけど。 き、昨日ですああ、君が春に新しく嫁になった生徒だね新しい嫁だとトマロと夜の現席、現席優秀業師断例スポーツバーカー、スーパーハッチペッツ嫁他の嫁などお呼びでないわへえ、そうなんですねそれで、どこに惚れて選んだのメガネメガネかおっと、これは今村さん、こちらの告白ですいや、俺の方にお願いしますなんと、苦労会長も続いて告白だ 一体どちらを選ぶのか。おお、工藤会長だー。悪いね、こんなことになっちゃって。あー<笑>残念でした、男です。<笑>いやー、そうですか。まさかこんな僕が天下のティンベル会長さんとお似合いだなんて。よかったな、きっと、ほら。なんだよ、これ。だいぶ前に、お前に頼まれてた映画のチケット。 どうだったすっかり忘れてた待てよこれは使えるかもウラベいけるいけるぞなんだよちゃんと喋れよ苦しいですかオックン い, いやつづ<笑>次は私にもお願いしていいですか はいあクもう少し強くしてもここうですかあそうお上手です変な声出さないでください今日はずっと誰かに見られてる気がする<笑> 何じゃなくてここトイレですよもしかして今日ずっと感じていた視線は山梨先輩だったんですか最近会長が君の話ばかりするのだけどわからない知りたいの君に会って私にないもの調べさせて少なくとも物理的なものではな部屋から出ずに1週間はこもれるよう常に備えています 1週間も部屋に閉じこもったらトイレどうするんだよそれはもちろんペットボトルで処理を<笑>おおまお前この お, お, お, お茶 い, いえ い, いえ い, いえルシアに出したのはただのお茶ですよ味でわかりますよねえ飲んだことないからわかんねえよもちろんボトラっていうのは冗談で 頭が痛い あ, あんな飲み会に付き合ったせい だ, 何時だえっとえっチコ遅刻寸前じゃんお、うん、なこれなら絶対に遅刻しないだろうあんたのバカかー 真に恐れるべきは有能な敵ではなく無能な味方であるって、ナポレオンの言葉だったっけあー、ご本聞けばここにはガロ族を飼いならした者がいるそうだなそいつは幹部に引き立ててやる連れてくるがいいぞいかん、シオンがまたイラつき始めたこいつ、殺していいですか<笑>いいよ天皇 ノ, ノーノー はいこんにちはこのポーズ知ってるぞこの漫画ありますかどれどれガッツム愛憎版にスッタンク愛憎版持ち運べば肩は吹っ飛び腰は爆散する超ヘビー級のラインナップとお見受けする全部欲しい、えー、殺す気になから<笑>犬塚はどこかしらペジャ うんびっくりしたごめん待ったかしらしこれも電車なんで何をそんなあれロミオくんどこ行ったどうしてプリフェクトがちょっと色々あって追われててとにかくに 被害者の名前は高木美香二十二歳職業はモデル現場は被害者の自宅マンションリビング死因はドンキによる後頭部の凶打凶器は考える人の置物そいつはな俺が真心込めて作った愛のプレゼントなんだぜおお、手作りというわけですかちなみに凶器からは被告人の指紋が検出されておりますああだお前の手作りならベタベタ指紋がついてて当然だろう お前はうろたえすぎじゃ何監督ならもっとどっしり構えとかんか<笑>確かに決勝の博士はかなり頼りなかったぜ<笑>ガッツポーズも誰よりも大きかったしなさすがに過ごしていられるってなんつうの例えるなら自分の子供たちが学芸会で演じてるのを見守る母親の気分つうか<笑> あのさなんだ親ってどんな気分お前まさか子供がいや違うまだそういうことはしてない僕が聞いたのはそういうことじゃなくて、まあ、いつかなんのかね拍手をするとサクターが生まれて父さんも母さんも大騒ぎだった何もかも初めてで不安だらけだった一度疲れて朦朧とした頭でおむつを変えて途中で寝てしまったこともあったよどうせならもうちょいマジなエピソードにしてくれ 奴らは匂いに敏感だは特に女子供、エルフの匂いには嫌よちょこいつ止めてよ慣れますよ<笑><笑><笑><笑>まずはここから覚えるといいよまさか本当にいいことが起こるとはなんて素晴らしいんだハンドシグナル そういえば、いおりくん。はい。さっき、こんな話を聞いたんだけど。知ってる。何の話ですか。いおりくんとちさちゃんがお付き合いしてるって話。お、早速役に立ってるな。あのサインは問題発生ですね。まあ、重要なサインの一つだ。